女女が増えてしまいました大丈夫だよ私が呼んだんだよ何が大丈夫なのか分かりませんちょっといい私も自己紹介した方がいいと思うのまだいいよどうせ次回のお話でわかることだしえぇ、ー、変身した姿で登場というのは驚きです